よしゆきですおやつカンパニーおやつレストランベビースターおやつコロッケポテトコロッケ味おやつカンパニーおやつレストランベビースターおやつコロッケ お手とコロッケ味を買ってきました見ていきましょうサクサク食感一口サイズパン粉を使った コロッケ風スナックとはありますコロッケ風の味ですかすごいですよんなんとベビーちゃんピンバッジがついてますね というかこいつはベビーちゃんというんですねみなさん知っていましたか知らなかったですよそれではいただいちゃいましょうこれが ベビーちゃんピンバッジですね全部で12種類ですかけどこうやって見えるパッケージだからちゃんとまあ、揃えやすいですねうん中身が見えないギャンブルより良心的ですようんこういうのは中身が見えない景品も ありますからね<笑>ちょっと置いてよろしくそれではいただいちゃいます 見てくださいなんか想像した形とちょっと違いますねあていうか写真に載ってるなここになうんなんだろうちょっとこれは不思議な形をしていますねこうやって見ると猫の 耳に見えます。 まずこの衣のサクッとした歯触りがいいですねそんなにガ リ, ガリッとした感じではなくて結構サクッとした歯触りですよね そしてこのじゃがいものうまみとちょうどいいソースの味がよく合っていますねうんうんうんこれはなかなか。 いいですよ、うん。以上「おやつカンパニーおやつレストランベビースターおやつコロッケポテトコロッケ味」でした